ははい、皆さんこんこにちは今日はこの車のブレーキパッドをご紹していきましょうそれでははいそれで用意していくものはこういうものですねタイヤずインパクトレンチトルクレンチブレーキパッドこれトヨタ純正ですブレーキクリーナーからグリースそれでキャリパーのピストンを下げるやつですねレイって言いますか ないですね。抜いて、ここの。下を取る。この ま, ま簡単に抜けますね、こんな感じで、す。弱いやつはこういうので、引っ張っていきます。でした。覚えておいてくださいね。すると、そうそうそうそうそ う, う。ないですね、これ危なかったですね。 そうそうそうそうこんな感じで鉄板がついてます。 こういうふうに鉄板が付いてます。これを外して同じようにくっつけるんですね。ここ に, こういううに穴が開くからどれだけ減ってるかこれだけ違うんですよ立てるかなもう半分、3分の2使い切ってます先ほど言ったようにこれ スッと入りますはい、でした。で失礼 出来上がりはいこれでブレーキパッドのプロジェクトは終わりましたなかなか思った通り簡単に。 できてますねこういう面ではトヨタこういうのこのこの車だけかなこれフォーランナーとかも一緒なそうなんでピンだけでキャリパーを外すにブレーキパどド変えることができました、まあ、この動画面白かったらご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いましう今同じボックスに入れてみました これだけ隙間が空いてますよねこここれだけ減ったってことになりますこれがいっぱいだったので来たときはこれが減ったってことですね